シージャー合ってる<笑><笑>さあ皆さんこんにちはアンディです今日はですね沖縄に導かれてはや9年目になりますけども、えー、ナイチャーとして、えー、今沖縄で奉仕してますが私がですねこのスペシャルな沖縄そばを作りたいと思いますままずいいいろろ購入していますが 一番大切なものはあのー？早期なんですね。で、早期はあのー、徒歩3分の業務スーパーで購入できます。<笑><笑> はい。こんな感じ。うん、私ちっちゃくできない人なの。これはね、ちっちゃく。<笑><笑>足骨を入れると味がね、深くなりますので今日はちょっと足骨も入れたい。 来て。 いいいいいいたたた食食べべべさあ、うわちゃん、時間だ。 肉をどんどんどんどん入れていきます。はい、ここはあ の, あのだけなんでね、あの多めに入れた方がおいしいんじゃないでしょうか。そして。 本来であればもうあの泡盛りでやるんですけども泡盛のんですけども、まあ、料理酒があります。 味が整ったかなというふうに思いましたら僕は最後にこの臭み消しのためにあのえっ、ー、と, とネギを入れるんですねこうして、えー、圧力鍋の蓋をしてあこの圧力鍋をバーン閉めて。 圧力かかってからは私は1時間10分を煮込んで1時間10分タイマーセットお願いしますタイマーを1時間と10分にセットしましたそれじゃあご飯食べてきます 時間がちょっと過ぎてしまいましたいい感じに肉が炊き上がってると思いますのでここから火を止めさせていただきますしばらくこの蒸気が出てますけども、まあ、この火が止められたということで落ち着いて、まあ、10分後でしょうかね開けれるようになりますのでその時を忍耐して待ちますスープの方は煮込みまくってるのでほらいい白濁とした 綺麗な色になってきましたこれが出汁になってきます楽しみです圧力鍋にはちょっと入らないので昨夜1キロだけで煮込んできました 1kg だとちょっと余裕があったので付け合わせにいいと思ってこの人参もねもね、あのー、一緒に煮込んでみました柔らかくなってると思うのでとっても美味しいと思いますよ。 もうすでに早期は長時間煮込んでいてあのだいぶもう柔らかくなってきています見てこれトロトロでしょこれ本当は固まったんだよこれがコラーゲンたっぷりたくさんのこのねオイルが出てくるんですねなのでオイル、まあ、もうすでに出てきているオイルは、まあ、上澄みとしてあるので じゃあまたしばらく炊いてみましょうじゃあこの煮込んだ、えー、スープですね スープをこちらちょっと移動します。ありがとうございます。パッとこれ最後のやつですけど、入れちゃいましょう。でしばらく煮込んで、またもうちょっと少し足しますけども、足して。 沸かしてもうこれは完成です。